皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月19日、冒険者の広場のトップページ画像が変わりました。第9回アストルティアクイーンの3名が勢ぞろいです。とても華やかですね。それに伴い、特別な書き下ろし壁紙も公開されています。PC 用とスマートフォン用の両方を忘れずにダウンロードしておきましょう。 ところで、今使っている Android 端末の画面解像度がわからないのですが、どうやって調べたらいいんですかねググるしかないんでしょうかそして、超 DQ10TV が配信されましたね。まだ見ていないという人は、忘れずにタイムシフトでチェックしておきましょう。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。